浜町花倉と申します鳴子を鳴らし前進するコーチのよそこいを東京で再び披露できる喜びを胸に気持ちを一つにし皆様に元気と希望をお届けできるよう一生懸命に踊らせていただきますというコメントを頂 い, いておりますチームを代表して浜口美佐子さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います浜口さん意気込みをお願いします 地味さこと申します、えー。参加の意気込み、はい、そうですね、久しぶりに、えー、とお江戸に上がらせていただいて、えー、こんな晴天の中、えー、よさこいに参加できるっていうのがすごく感動してます、そして、えー、こちらのお祭りもね、晴天の中、無事開催できまして、誠におめでとうございます。私たたち高知県も、あのー、本サイトまでではかかなかったんですけど、えー、特別演舞という で、えー、よささこいまつりが開催されました。そんな中でですね、えー、ちょっと毎年疲れるなとか思ってたのに、えー、3年ぶりに土佐のよさこい祭りね開催できてこんなに私らよさこいが好きやったがやっていうのを、えー、ふかふかとしみじみと感じれる素晴らしい年になりました。 えー、その感謝の思いをね、日常に感謝ということで、感謝の思いを込めて、本日は踊らせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは準備お願いします。はい。えー、改めまして、高知県からやってまいりました、浜町花角と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 えー、高知県がよさこい祭りの発祥の地でございます。知ってましたか？知ってます？皆さん知ってますか？知ってると手を挙げてください。あ、もうほとんどの方で素晴らしい教育ができておりますね。はい、実は高知県がよさこい祭りの発祥の地でございます。第1回目のよさこい祭りの開催はですね、えー、戦後の、えー、空襲の後の。 えー、やけの原この高地にどんなにして市民に笑顔 を, 笑顔を出してもらうのかそして商店街の夏かれもうどうやってみんなに活気づけようかっていう思いで徳島に負けないお祭りを土佐の高地にも開催しようじゃないかっていうことで、えー、69年前に開催されたのが第1回目よさこになる子を取りでございました。えー、その時の時思思いいをですね思い浮かびながら今年は 浜町花神楽、東京で踊らせていただきたいと思います。ご声援のほどどうぞよろしくお願いいたします。浜町花神楽 YO! Right?